この度、久留米ふるさつ大使に就任しました、豪華ソフトワンクフークス、牧原大成です。久留米の皆さんには、ふるさつ大使として、僕は野球で活躍することで皆さんに元気を届けれると思いますので、もっともっと活躍して、ふるさつ大使として、そして一久留米市民として、もっともっと久留米をアピールしていけたらいいなと思っています。これからもぜひご静音をよろしくお願いします。